使ってるなと思います。なんか他に今だったらこれあ今何あ流り流れた。今俺の上流り流れてペュって花が咲いちゃった。ドミントンク。ンーク<笑>そうフェルナンデフェルナンデスじゃない。な小さい流星でたくさん落ちてんでしょきっとね。うん、これこれいなくあまた流れた。同じところ流れて今。お待たせしました。ペルセウス座流星群2021ライブ配信、えー、始めます。 おーおいはいはい、はいいいいここここれれね、ねねねががが今光っってます、ね、はっきりーいいすす通た結構デカいでで、ね、割といい感じ お, ーおーいやちょっと感動する ね, いいっすねやっぱりっ。いいですね レコーディグプロスあの山口さん今日のこの打ち合わせ後で Vlog にしようと思うのでこれ録画させてもらっていいですかね、はい、今もう録画して い, いいですかねいいっすよ、はいいっすありがとうございま す, いす成田さんお疲れさんでした青森お疲れ様です、うん、青森から本で帰ってき て, てあれなんですけどねは い, いやさっきあのウィンリーの天気予報見たんですけどはい全国的にダメでね あ唯一晴れてるのはね、わかないあ。やっぱり<笑>変わってないですね、じゃあ、そうなんですよ。うん、だから結構で、ね、北海道北部は、うん、天気予報、ぶれてはいるもの基本的に晴れそうな感じで、はい、逆にね、それ以外、前列今週これ、これ、線状降水帯ってやつじゃないですか。うん、そうですね。て、うん、いうかもうね、梅雨前線みたいなのがこう日本列島停滞しててね。 本州厳しい感じですね。これしかも、極大日の後ずっと天気悪いですね。いや、そうなんですよ。もうなんか、これ、まずいぐらい天気悪いですね。ああ、そうか。わっかないか。わっかないか。遠いいっすね。おいっす。すね<笑>すこれも。北スバル、なよるてものありますけど、ええー、これもなんか、ちょっと微妙なところなんですね。そうなんですよ。天気予報を見るとね、北スバル。 あ、二人から上が晴れって感じですね。あそうでも、北スパルはね、妙に運持ってるので、晴れるかもしれないですね。<笑><笑><笑>まあもしもの時のことを考えると、別動隊がいた方がいいですよね。いやそうなんですよ。でね、北スパルだと、やっぱ映像に限りがあるっていうかね、うんあやっぱり人様の映像なんでね、うん、やっぱりやる以上は、あの自分たちで映像を持っていきたいっていうのも。 あるし現地で例えばこれからあの別の私以外に撮れる人を探しましょうってなってもアルファアルファ持ってて動画の撮影経験ちらの動画撮影経験があって、うんうん、しかもライブ配信スキルがあってそうなんですよそこなんですよワイブ w i f i 環境も整ってて、うん<笑><笑>うん、でも動画撮れる人はまだいると思うんですよそれでも少ないんですけどね、うんうん そうですよ、ね、こっちでもね、あの九州の撮影してくれる人に、ね、何人か声かけたんですけどね、やっぱちょっとやっぱり動画撮影無理ですわっていう人がばっかりであ。あ、そうですか。で、それに加えてね、ライブ配信なんで、めっちゃハードル高いですよ。あまあ、わけわかんないですよね。 仕事受けないですよプライベートで流星群取りたいでしょううんで、ねうんうん。今、緊急事態宣言発令されましたけど、ええ、なんかその辺ってどういうふうにお考えですかいやー、まあね、なんかやっぱりこうね、イベントやって、まあ、例えば私が行くとしますよ。うん、はいやっぱりちょっとこういう状況なのにとか、うんうんえー、あまあまあ言われるでしょうね。うんうんうん、そう感じる人はあの一定の数、間違いなく有志で。 むしろそれが普通の感覚かもしれないと思うんですけど。まあそうですよね。間違ってないですからね、うん、その意見、うん、まあただで、ね、だからこそやりたいっていうのもあって、うん、あのこういうコロナの状況が一つ、で、日本全国、本当に天気悪くて、北海道しか晴れない感じ。うんうん、でその中で、あの、ね、リスクをしても、やる価値ってやっぱあるんじゃないかなと。うん、まあ、これでね、感染とかしたら、まあ何言われるか分かんないですけど。 でもそれはもう全て天理府 の, の責任ということで。うん、もう覚悟していると。はい、もう、はい。何、あの、極大日の後の天気見て、えー、なんていうの、極大日見れない、しかもその後しばらく天気悪くて、えーはい、な, いなんか災害が起きるレベルかもしれないっていう風になる、うん、うんうんうん、じゃないですか。はい。なんか、これ見ると、ちょっとでもなんか明るいニュースって、まあ自分たちができることなんて、高橋入ん知れてますけど、せ、うんうんうんうん、めて視聴しに来てくれた方には、 まあ、そういいいいうう明るいニュースを届けたいなとは思いますよねそうですよね、うんうん。マイナスはいろいろたくさんあるけど、ね、やっぱりいいことを見たいいいですよね、うんうんうん、いい経験をやっぱりシェアしたいなっていう。そうですね。はい、なるほど分かりました、まあその。ちょっと怖がってるわけじゃないですけど、はい こ, のまあ、こういう緊急事態宣言中にそういうイベントをやるってなった時にやっぱ動く自分の行動っていうのがやっぱり。はいはい ポイントだと思うんですよ、うんうん、だからあの感染リスクをこう極力避けるために公共交通機関は使わず、うん、車で行きますと、うんうん、で船は部屋にこもります、はいはい。で途中その食事はあの SA とかでご飯食べたりしないで基本的にコンビニとかで弁当とかで、うんうんうん、車内で食べるということで、はいはい、まあ記憶力人との接触を避けて帰ってくるっていうのは。 徹底したいいと思いますね、はいはいうん、あと何よりその天気がちょっと流動的なのは変わらないからそうなんですよもし仮にこう湧かないって曇ったってなって、うんうん、帯広晴れるってなったらすぐ行けなきゃいけないからそうです、ね、やっぱ車ですよねそうなるとねいろいろ考えたら合理的なのは、ねうん、あれでもわ湧かないに行くとしたらいつ行くんだえっ、ー、とまあ明日行かなきゃいけないんですね。 えー、とこいつも行ってるのは、ここから八戸まで大体8時間ぐらいなんですよ。はい、青森の八、はいはい、で、うん、そこからフェリー乗って、えー、7時間ぐらい。はいはいはい、はい。はで、苫小牧東ってとこに着いて、はい、そこから稚内かないまでが6時間ぐらいかな。はい、うん、丸一日。うん、丸一日。や、ま、2、あまあ、日行程ですよね。ね<笑>もう今帰ってきたんですもう今出てもらわないと間に合わないって感じ。<笑>もう行かなきゃいけな い, みたいな。すごく すごく無理を言ってる感じではあるんですけど<笑>、<笑>半端なく<笑>。やっぱしょうがないですよね。うん。いや、頑張りますよ。うん。ありがとうございます。本当よろしくお願いします。はい。w i f i 実はこれから手配するんですよ。なるほど、なるほど。で、えー、移動してると、あの受け取れないんで、私、実家、途中、うん、ルモイにありますから、あそこに w i f i 送りつけて、ええー。 一応、そこでちょろっと親の顔を見つつ、Wi-Fi 受け取ってすぐばっかり行くみたいな感じです。いますんで。了解で す, 解です、えーと。北海道のあの辺りだったら、あの少々街中であっても、そんなに明るくないと思うんで。<笑>いやそれがですね あの漁業の町じゃないですか。ああそうかあ港の光とか港港がねこう無駄に明るいんですよあああと道路の駐車場の明かりとかもすごいですよね北海道そうで、うん、あのこっちと違って山が少ないから、はいはい、結構ね上に行く光ってらしいで だ,、うん、だから行った人はね意外と光がやるねって言うんですよねああなるほどねうんそれよりもあと心配なのは熊っすね熊熊 月 の,、ね、の場合じゃなくてヒグマと<笑>ちょっとクマ多く出てるんですよ目撃例があって、えー、まあそれも遭遇しないようになるべく人がよく通るけど夜が暗い場所っていうピンポイントを探さないといけないん、ね、そうですよね、うん、でこう、まあ、動物呼気で音を出すわけですけども、うんうんまあ、そういう時でも人の周りの迷惑にならないところ、うんうんうんうん、やっぱりこれ自分行かなきゃダメですね 朝、そうね、北海道もね、経験者もなんだね、うん。この人だと無理だ。私、とりあず。それで行きましょう。頑張ります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。